こんにちは。つくば大学のアレンヤです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第3回探索法。このビデオは、グリーティ法についてお話しします。では、皆さん、えっ、ー、と、これは今週の最後のビデオです。このビデオで、グリーティ法についてをちょっと簡単に説明します。グリーティ法ということが、あの、まあ、簡単に言うと、各反復で、 その時の、まあ、あの、最適と思われる選択を選びます。ですね。つまり、えっと、グリー e ィ y が、えっと、なんていう、短期で決めます。なんか長期で考えられない。ですね。で、えっと、Greedy4 の一般的な実装と考えると、まず解を、えっと、ステップに分けます。で、そのステップ、なんか入力もステップに分けます。 で最初にステップがまあ一番大きいか一番小さいを選ん で, で、そのステップを入力から抜けます。次のステップを選択する。次のステップを選択する。それを繰り返してあの解をえっと作ります。ただし、グリーディー方がうまくいくと早いんですけど、うまくいかない方がえっとまあ気づかずにあっとロングアンサー時刻に落ちてしまうことがあります。ですね つまり、えっと、グリーディ法でベストステップを選択しないといけないんですけど、これ間違っているなら、えっと、ロングエンス時刻に落ちます。ですね。あと、なんかじ、えっと、グリーディで、えっと、グリーディで解ける方、えっと、問題もあるんですけど、グリーディで解けない問題もあります。ですね。ですので、それを避けるために、グリーディ法を使うときに、ちゃんと、えっと、紙で、えっと、チェックして、スティックケースとか特別なケースを 一生懸命考えてみてください。では、このビデオであのグリード法がうまくいく2例とうまくいかない1例を説明します。では、グリード法がうまくいく1、えっと、例1ですね。これは ICPC Team Selection。これは今週のと練習課題の1つです。この問題を簡単に説明すると、3×n 学生がいて、その学生が、えっと、n Teams3 人 あと3人チームの NTEAMS を作らないといけない。で、えっと、それぞれの学生がスキルがあって、そのスキルが1と100の間です。で、チームのスキルが、あの、その、チームの3人の中央値となります。で、えっと、課題の目的は、えっと、えっと、とった、なんか、スコアの集合、なんか、全員、 全額のスコアを最大化するチームを選択することが必要です。まあ、例えばですね、あの学生が6人がいて、スコアが4、8、6、8、10、9。で、えっと、これでなんかいくつかのチームが作れますですね。一つのチームが6、8、10の学生を一つチームと、4、8、9のチームです。で、このチームのスコア、スキルが8、中1ですね。で、このチームのスコアも8。 で、えっ、ー、と、全部のスコアは16。まあ、これは間違ってますですね。正しい答えはこれです。あの、6、9、10。で、この中央値は9。で、4、8、8。この中央値は8。ですので、えっ、ー、と、ここの最大スコアが10、えっ、ー、と、全部のスコアが17。それで、ここが正しい。まあ、これを計算するのは、この、えっと、この課題の目的となります。では、これはどうやってグリーディ法で解くのか。 まず、あの、一般グリーディ法を考えると、課題をステップに分けます。で、それぞれのステップに一番ベストを選びます。で、それを繰り返す。で、この課題だと、ステップが一つのチームを組む。ですね。全部のチームは一気に考えるじゃなくて、一つずつをチームを組む。では、一つをチームを組むには、どうやって選びますんですね。これは、なんかそのベストステップのオプションがいくつか挙げます。 例えば、えっと、一つチーム組むときに、その時点のベスト3のスキルが高い学生3人を選ぶ。それとも、スキルが高い学生2人と、スキルが低い学生を1人。それとも、スキルが高い学生1人、スキルが低い学生を 2, つ2人。それとも、スキルが高い学生1人、スキルが低い学生1人、それで超うの学生1人。じゃあ、この中で、あと、まあ、他の方法もありますが、 この中でどれが正しいかを考えてみてください。どれが正しいか決まったら、プログラムが難しくないんですよね。学生をそうとして、で、チームで、なんか N でループして、毎回このステップで、あと、新しいチームを作って、スコア を, を出します。ですね。まあ、紙で試して、まあ、この中からのベストステップを考えてみてください。 じゃあもう一つのグリードがうまくいく方の問題です。この問題が実はいろいろな問題をこれと似てるんですが、あのまあ、普通には、えっと、ミニマルコーベレージ問題と言います。ミニマルコーベレージの問題のアイディアが入力は A と B の整数ですね。例えば A が10と B が50。で、S セット の, あのインターバルですね。A1B1 と A2B2。B2 まあ、こんな感じですね。この青とか、この黒いとか。このインターバルがいくつかあります。で、目的が、なんかインターバルの回数が少ないで、なんかそのサブセット、なんかそのイン、と10から50、すべてをカーバーするサブセットを選択することです。ですね。これがどうやって、えっ、ー、と、決まるのでしょうか。では、これをグリーディーにすると、まずグリーディーステップを決めないといけないですね。 このグリードステップが、えー、と C の場所をカーバーするインターバルを選択することです。で、最初は C は A。つまり A をカーバーして、で、A から次はここをカーバーして、で、次はここをカーバーして、で、次はここをカーバーする。これはなんかグリードィのステップ。で、前も言ったんですけど、グリードステップはなんかそのベストを選択しないといけない。この場合だと、ベストはまず、 すべてのインターバルをソートして、なんか右が早い、先が早いでソートします。で、先が早いソートした後に、C がカーブしているインターバルを選択しなければならない。で、どれが選択するかというと、右が大きいの方が選択します。ですね。そうすると、えっ、ー、と、正しくを与えられます。 答えがこうなりますね。なんか、これは、あの、左が早いで、そうとしました。で、まず A をカーバーするときに、この2つの中を選択したいですね。この2つの中に、ここが左が、あと右が大きいなので、これを選択します。じゃ次はこの点で、えっ、ー、と、この点はこの赤しか選択しないんですね。で、この赤の右はここです。じゃ次はここを選択します。この2つの中ありますので、右が大きいがここですね。 で、次はここを選択します。この3つがあって、この3つの一番右側はここ。で、この4つを選択して、A から B を全てをカバーできました。で、ここに書いてあるんですけど、グリーディー法のよくあるのは、そのサブセット選択性っていう問題がよくあります。じゃ、ただし、えっ、ー、と、グリーディーがうまくいかない方を、ちょっと一つ例を挙げたいです。これはコインチェンジ、まあ、つまり釣り。 お釣りの問題です。まあ、ターゲット V があって、で、コインのセットが S があるときに、あのー、C のコイン、えっと、C のコインを選択しないといけないですね。例えば V が42と、あ、そして C のサイズができるだけ小さい。で、V が42と S が25、15、1の場合ですと、一つはの選択、まあ一番小さな選択が25コインを1枚と、 1 1枚と5、1枚と1を2枚。で、このサイズが5。これより小 さ, 小さなとサブセットがないです。で、グリードステップが一つのコイン、なんかコインを1いいい以降を C に入れることですね。で、ベストステップがなんか C のと V に入る一番大きな C を選択することです。で、 これを試してみると、前のですね、42と S、25、10、50ですね。この中に一番大きなのは25を選択する。で、残りは17。で、この中に一番大きなのは10で、10を選択する。で、残りは7。で、残りは2で、残りは1。これはうまくいった方。だけど、この方を見てみてください。V が6。で、S が4、3、1。で、前のアゴリズムにすると、4と1と1を選択する。これは3枚。 ですが、えっ、ー、と、今回の場合だと、ベストは3を2枚取る。ですね。でも、これがね、なんか先のベストで選択できない。で、実はこの問題だと、どのベストのルールを選択しても、これは解くことができない。ですね。一つのせ、一つのベストのルールが、このもう課題には、あの、足りません。ですので、この課題にはもう少し考えないといけない。なので、えっ、ー、と、 あと、グリーディを使うときに、これを気をつけてください。あの、グリーディのプログラムは簡単と早いんですが、あと、特別なケースがないかを、あと、紙でチェックしましょう。では、えっと、グリーディのビデオがここまでです。ありがとうございました。では、あと、これはすべてのビデオです。今回の課題を頑張ってください。